皆様ごきげんよう久めですキャラクターボイスはゆづきゆかりでお届けしています2022年12月20日昨日の優先接続おまかんの解決策がとりあえず見つかりましたやったことは IP アドレスの固定をやめて自動に戻したこれだけですおかげでナットタイプも A から B に戻ってしまいましたが仕方がないのでとりあえずこれで様子を見ます 懸念材料が片付いたので、日課と集課に追われる作業に戻りました。真相の迷宮についても、再びゴールド稼ぎコンテンツに戻すことになりました。すなわち忘却の怨霊ですね。今回は、元気玉の効果の残りがのおかげで、通常の5倍の7万5000ゴールドでした。マジがっぽです。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。